はい、皆さ ん, こんにちは今回もですね、あのフライデーナイトファンキーやっていくんですけど、今回ね、あのアニメーションベース FNF との前回もね、一度やったんですけど、今回制作者、制作者別であの、新作が出たということで、やっていこうかなと思います。そしてね、あのなんキャラも追加されてて、ストーリーもとって違うんで、 で リ, リースタイルからまだ1日しか経過してないということで先行でちょっとやらせていただこうかなと思います。いこうといことで今日はめっちゃ買うんですかい、ね、うことでやっていきましょう。おおすげえ。ちゃんとマイクラだ。なんか BGM がねなんかクリスマスっぽい感じ。 じゃ、ちょっとまだ設定してないんで、設定していきますわ。設定。はい、でもね、あの、設定終えたんで、早速、やっていこうかなと思います。プレイ。よく見たらこれ、フリープレイが、どうなのこれあ、これはまだ、2曲しかないのかなマスター、マスターマインド。マスターマインドと、ステッキング、 どっちかっじゃあ最初にこのマスターマインドからやっていきますこれまだ2曲しかないみたいだね、まあ、でもこれまだデモ版だからね正直まあそうか楽しみだおすげえ ちょっとやりたいな、これ。ちょっとむずいぞ、これ。<笑>しかも、後ろで。青いがいが、見てるわ。 なんかめっちゃ投げてくるや 急に速くなってる急にファイナルで急にスクロールスピードが速くなるのちょっといいねん急に速くなるやんしかも速くねちょまんじゃって待って急に待って待ってえ待って見てんか見てんかった 長押し多いな同時長押しがあるから作ってたこれはい終わりましたねてか青ってこんな声すんだ5人間って喋らんからわからんはいということでじゃ次は2曲目あの一気にクイ ッ, ピッにしましょう あーラッシングあこれ。 そのままでいきましょうフラッシュ部分あったらちょっとごめんなさい、ね、3, 2, 1, もし フ, あのフラッシュでちょっと気分が悪くなる方はちょっとここでフラウトバックをお願 い, いします 早いなち<音楽>ょっと急に急に急に無理だ早すぎておずいぞ やりごたえあるんじゃない？普通に。 오오오가ターに いいね、<笑>この緑色のエフェクトいいな、ね、アーマ、まあ、ー。アーマーいいぞこれ。おうんなこれ ん, ん ?You have a b e n c e などういうことボールクイーンのメインメニュー。はいはいはい。いないもんないもんね。 隠し曲をなんか開いたりとおい、なっ。んうんんんんんんんんんんんんんんんんん か, ん か, ん, かんかあるんんんんん押してなんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんみんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんユーんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん これなんか打ってない。あ、さっきなんか書いたのかな。<笑>一番読みやすかっうんうん、ないわよ。はいはいはい。これはさっきも見たね。えっとバックグラウンド1分前。うまい。 何か分からんからえっ何だろう何だろう何だろうシークレットってことはあれがなしておー、えー何うん、おええ何んおおアニメーションが始まった俺あれやん俺が前回実況したあの二人やんすげーおーえお、ー、おええっえ嘘ここの中で戦うのえ え, えここの中で戦うのえそして暗え暗くね 何も見 え, んいい え, えなえんでっちょっと待 っ, てちょっと待って 3, 2, 1, えこれさえ今なんで死んだのかが俺わからないん、ね あー、なるほどね。ダメージノーツがありますよ、と。はいはいはいはいはい。なんとなく分かったよ。え、これグずいぞ。普通に。だってさ、普通のノーツも押しながらさ、ダメージノーツもよくできた。しかも、早くね。 ええ、何 あなるほど、そういうことかはいはいはいはいはい。3, 2, 1, 哦不用了